「M スタジオ」の紹介をさせていただきます「M スタジオ」はこのようにパワーポイントや動画を素早く切り替えることができますので学会やセミナー配信を円滑に進めることができますパワーポイントをこのように大きく写したり角つきの許されない手術動画もこのように滑らかに再生することができます また、ズームなどで遠隔地とつないでこのような対話を演出したり、私が座長を務めて会場にいる役割者を出しながら遠隔地の方とズームをつないだり、あと資料を出しながら会場にいる演者の方と議論を交わしたり、 このような演出をすることができます。以上で M スタジオのご紹介を終わります。ありがとうございました。